チュッシュ。嗯 何食べる？何食べようか。暑いからさ、さっぱりしたものとかがいいよね。あ, あ, あ, あ、そうだね。うん。何さっぱりしたものって何？冷やし中華とか。あ、あ、あ。冷製パスタとかもいいね。あ, あ、いいねう。うん。じゃあ冷製パスタにしようか。うん。<笑>ショータン。 サラーライありがとうね。いいよ、いいよ、ゆっくりしてて。ちょっと楽しかったね。楽しかったね。うんで。明日はどうしようかね。どうしようかな。 おはよう。おはよう。なんかつける。うん。 ね、<笑>よよはい、はいというわけ で, わけで今回は燃えるシチュエーションを再現してみまし た, ましたイエーイ だったでしょうかあのね、うん、有名な某萌え萌えキュンキュンするドラマのシチュエーションもちょっと2つくらい入れてみたんですけどどうでしたでしょうか<笑><笑><笑>というわけではい今回はここまでにしたいと思いますはい、はい、このシチュエーションにキュンキュンしたよって思ってくださる方は高評価のボタンと私もああいうことされたいって方はチャンネル登録をお願いしま す, しますえインスタツイッター、ティ t i k t o k もお願いしま す, しますではまた